スペシャルライティングというのがですね、えー、ライトアップが行われておりまして、えー、白い首都が普段は白く光っているだけなんですが 虹色の期間となっておりますレインボーブリッジなだけにですね七色に、えー、光るというですねクリスマスシーズンから年明けにかけてはスペシャルライトアップの時期となっているレインボーブリッジも見えてきました、えー、これからですねレインボーブリッジを渡りましてお台場へと進んでまいります 後ほどお台場側からですねこのライトアップ、えー、ご覧いただくことができますのでね後ほどあのぜひとも写真に収めていただければと思いますがはいここで見えてまいりました平成5年に開通いたしました東京港の連絡橋レインボーブリッジです橋全長が9 1 2メートルつり橋ブルーは7 9 8メートルです白い首都、えー、今日は白ではございませんが虹色の首都になっておりますけれども、えー 首都の高さが120メートル、首都から首都の間が570メートルとなっております。えそして海から端まで一番高いところは50メートルの高さです。えー よく見ると下にも車が走ってるのをわかりいただけますかこちら2階建て構造になっておりまして下が、えー、1階部分が一般道路とゆりか鴨め、そしてバスが走ってまいりますが2階部分ですね首都高速道路11号大馬線となりますではここで吊り橋部分へと入ってまいります今日はよく見えますねかなりビル群綺麗に見えている日ですね、えー、どうぞ吊り橋からの両側の東京港の景色お楽しみください えそしてここで渡ってきまして皆様これからですねカメラストップのお時間をお過ごしいただきますお台場が見えてきました右手いっぱいとなります球体がただいまクリスマスバージョンで緑と赤に光っているフジテレビお分かりいただけますでしょうか、えー、普段はですね フジテレビ8チャンネルにちなみまして8色のライトアップなんですがこの時期は緑と赤クリスマスのライトアップの色となっておりますえ今日はですねフジテレビ展望していただくようなお時間はございませんがえフジテレビも遠くから眺めてきてください そして、ですね、こちら今屋、ね、形、あのー、船がどんどんどんどんん集まってくるんですがお台場海浜公園、この右側にね、集まってきます、後ほどまたね、ご紹介いたしますが、えー、こちらで左手、明かりがついております白い建物、見えてまいりました、えー、こちらが豊洲新市場となります、今年10月11日から豊洲新市場ですね、魚河岸としてスタートいたしました。 え本来でしたら2016年11月にお引越し予定でしたが皆様も、ね、ニュースでご存知のように、えー、お引越し間際の点検で土壌水が見つかりまして、えー、ちょっとねお引越しが延期になってきたものなんですけれども今年やっとねお引越しができました2018年10月11日、えー、築地からこちらへと東京中央卸売市場が移転をしてきたものです 一般の方もお買いい物がができる店舗が109店舗舗109ございます。飲食店が39店舗物販のお店が70店舗入っておりましてまたあの市場の中を自由自在に移動するターレという乗り物ご存知でしょうかねこのターレの、ね、市場なんかもできるということで豊洲新市場ですね一般の方もお楽しみ